マガイデンキャラクターコンテスト上位入賞者大発表コーナーナこのコーナーは小学館の月刊誌小学3年生小学4年生で募集したキャラクターコンテストで上位に入賞したお友達のイラストを俺シロボンが紹介するコーナーなんだまず小学3年生のお友達から紹介するよ最優秀賞はリーダーアーマーのピンクビューティフルだ。 ピンクボン用のアーマーで初心者でも操縦できるんだ優秀賞は3作品まずはビーダロンの花びろ本当はフラワーロンだったんだって水を求めて走り回るんだ続いてナイイトゲイル3つのビー玉を発射できる最強のアーマーだって俺のホワイトブロスとどっちが強いかな そしてミノロン秋になるとビーダシティに住みつくんだかわいいよね続いてハドソンショーの10作品だ「アンコーロン」「ムキッチョマン」「ペロン」「トリプルビーダ スイビーウィカロンゲイコロンカパロン次はメディアファクトリー賞の10作品だギラリー ユルメロンカタツムロンツリーロングリーンバイパーポタルビーデビルンとエンジェル ケロリンアードラスメタルフェニックスそして宝賞の10作品だ「竜神論ゴロン」 アルマロンサムライアーマースネークシャークダークサンダーバネロンみんな上手だな三年生のみんな、ありがとう続いて、四年生のお友達の作品を紹介するよ 最優秀賞はビーダロンのシャボロ。泣いているビーダマンを慰めてくれるいいやつなんだ。可愛 い, いよね。優秀賞は三作品。まずマロン、こんなに可愛いのに、怒らせると気持ち強いんだって。次はザリザード。ビーダ ー, アーマンの水中用だ。 そしてリーダーアーマーのグレートタイガー爪がすごく強そうな感じだね続いてハドソンショーの10作品だバトル王がマリンビーター ビケングリーンファイターチップルカートリックバリュー デッセイバータイガーブレイカー次はメディアファクトリー賞の1作品だクリクリファイブピーピーマンバビット 観光論。ハッピー。アイスリュー。ニャッキマン。ガオーロン。ビーロろ。 もうグッチョそして宝賞の10作品だグレートモスロンラルピンガーダークブロスベビードラロン シーロント4年生のみんなもいろいろ工夫してくれてありがとうどれも素晴らしい作品だったねみんなこれからも俺たちのことも応援してくれよなじゃあね え<音楽>